今回は歴代 HG シリーズの中からゴジラ7を見てみようと思います。表紙がゴジラ2001のゴジラと載っております。デストロイヤ集合体、バトラ幼虫、モスラ幼虫で、ゴジラ2001、メガギラス、キング・ウィドラ65、X 星人となっております。 はい。まずはこの X 星人。X 星人です。で、この X 星人は、怪獣大戦争、1965年の映画に出てきた、えっ、ー、と、地球を侵略しに来た X 星人の、えー、これ、オスメスがいるんですけど、これはメスですね。なぜか、オスはみんな同じ顔してるんですけど、メスは一体しか出てこず、しかも、水野久美さんっていう、ちょっと、あの、女性だけすごい、 あの、目立ってるって感じになってました。HG シリーズの中で、この人型のフィギュアが出たっていうのはすごい、あの、レアなんですけれども、あんまり僕は、あの、そうですね、興味がないですね、これ。<笑>で、このガチャガチャでも出るとは思ってませんでした。ちゃんと、このフォームも、なんだ、ちゃんと、何人間のボディをちゃんと、何なんかこう、 あるじゃないですか、女性の形というのはあんま興味ないですけど、えー、ちゃんとそこら辺もあのちゃんとうまく出されております頭が頭がちょっとなんかこ う, こう何後ろだけ外せるのでなんかちょっとすごいことになってますちょっとなんか円形性かなみたいななんかちょっとすごいことになってますねはいはい次がキングギドラ 65となっております65と書いてあるので、一応怪獣大戦争なのかなと思われます。あのさっきの X 星人が出た映画の怪獣大戦争の65なのか、それとも、あのー、その前作の64年の三大怪獣の方なのか、まあ出てきたキングギドラは一緒なんですけれども、まあその一番最初の 初代キングギドラをガチャガチャで再現したものとなっております。で、この首のうねりとか、あとこの、何この、この手触りとか、だいぶ、あのー、今までの HG シリーズのキングギドラとは違って、あの凝っております。で、彩色もここら辺とか、こう、ちょっと何、何違うんですね。うん、すごい。 凝ってますねえとこの首のところもちょっとこのゴールドがかかってるところとかちょっと彩色を変えてきてますで目もちゃんと黒目がわかるようになってますねうんだいぶなんか火の打ちどころがない感じだと思いますこのガチャガチャ200円のクオリティでここまで出すとはかなりちょうだできたと思います はい、次がメガギラスです。これはゴジラ対メガギラスから出てきたものですね。えー、ちょうどゴジラ対メガギラスが公開された当時にこのゴジラ7は、えー、発売されてたので、このメガギラスを結構メインで買った人も多かったのではないでしょうか。このメガギラスかなりこの彩色に凝ってまして、なんかこの、まずベースはこのパープルでしょ でこの黄色いところとかいろいろこうあとこの羽のところとかなんかすごい一個一個なんか細かいですねこの胸のところとかもまた違う色で出してきてるところがすごいですね胸といい 胸の彩色といい、うん。だいぶクオリティが高いですね、このメガギラスは。うんえー、こちらが表紙を飾っていましたゴジラ2001となっております。まあ、あのー、この、今回のこのゴジラに関しては、 うーん前作と、まあ、背びれは同じなんですけれども、このちょっとお、おっきいですね。ちょっと大きい感じになってます。で、まあちょっと顔は、ちょっと、ゴロザウルスみたいな感じになってますが、まあ、この、うん、正面から見る、うん、そうね、まあ個人的には、ゴジラ6の、 ミレニアムゴジアの方が好きなんですが、あれはひな形っぽい感じなんで。で、こっちがなんかちょっとできる、なんか劇中に近いような感じなんでしょうね。まあでもちょっと顔があまり好きじゃないんですよね、これ。体とか塗装とかすごいいいんですが、まあ、大きさとかもいいんですが、ちょっとあんまり、うん。 自分の中らあんま好きじゃないですね、これは。ちょっとここがうまくはめ込められないっていうのが、ちょっと今、この僕の持ってる、このゴジア2001は、ちょっとうまく背びれがはまらないんですね。これをちゃんとお湯で、えー、温めても、こう差し込もうとしたんですけれども、ちょっとダメでした。幼虫バトラ、幼虫モスラのセットとなっております。なので、このモスラはおそらく、バーサスモスラの モスラ幼虫だと想定されますでこのバトラーのクオリティがかなり、あのー、高くてす ご, いすごいですねもうなんかこの塗装の使い分けといいこの薄いのが出したりちょっと濃いのがあったりとかこのコントラストこの赤オレンジ すすごいですねこのオレンジのラインとかちゃんと入れてくるっていうところも凝ってますが、まあ、ここの丸々赤い丸々がちょっと省かれてるぐらいはあまり気にならないですよねああでもちょっと裏っ側かな裏っ側の作りがちょっと省かれてますがえっ、ー、とこちらの幼虫の方は裏っ側の方は省かれてないですね作り方うんフラットじゃないですねこんなそん な, なんかうねって なくてもいいんですが、まあ、うねってますね今回のはで、まあ、裏こんな感じですねうん口元だけちょっと焦げちゃっぽくなってますねあと顔の辺りとかうんでそれ以外はちょっと同じ色なのかな手触りがツルツルじゃないですねなんかザラザラって感じになってますエストロイヤ集合体ですね このデストロイヤー、この作り、やばいっすね。この気持ち悪さがすごい再現されてます。まさか集合体がこの時期で来るとは思ってませんでしたが、というかあまり集合体とかで、いつも完全体ばかりがフォーカスされるので、これが出てくるとはと意外でしたね。ただまあソフビのあの集合体とかすごいかっこよかったんで、 これはあのガチャガチャ化されたらよかったのになってあの、ゴジラ2の時に思ってました。コントラスト感もすごい出てますし、後ろは後ろはまあ、あんまりいいかな。まあ、でも、それでもかなり凝ってますよね、これ。うん。上 はい。ってことで、今回は HG シリーズゴジラ7を振り返ってみましたそうです、ね。このゴジラ対メガギラスのこのメインのお二方。プラス、なぜか、怪獣大戦争の X 星人とキングギドラ。そして、なぜか、バーサスモスラのバトラ幼虫、モスラ幼虫。そして、なぜか、デストロイヤー集合体と。 いうラインナップでございました、まあ、でもこのランダムさがもう素晴らしいと思います。逆にはい。以上となります。はい。ご視聴いただきありがとうございました。